はい、えー、それではですね、あの、患者様のですね、えー、お喜びの声をいただけるということで、今日は動画を撮らせていただいております。はい、では今日はよろしくお願いお願いたします。よろしくお願いします。えー、それではですね、あの、早速質問なんですけども、えっと、辻生体院ですね、えに来られる前っていうのは、どんなお悩みがありましたかはい、あの、腰痛から、はい、あの、 多分股関節の方に来たと思うんですけども、はい、え右股関節が痛くてですね車の乗り降りがとてもつら、うん、いはいはいはいはい普段の痛みがう普段の痛みずっと痛いっていうのでやってきました<笑>仕事もかなりきついんですよね<笑>そうですねかなり動かれるお仕事っていうところで、はい、ありがとうございますでそのお悩みをですねあの解決されるために何かされていたことはありますかあ、えー、ありとあらゆる る接骨院、うん、外科に行ってきました。かなりたくさんまあこの地域の、はいろいろえっ、ー、と南の方ですよね。はい、まあいろいろ行かれたっていうところで、はい、えっ、ー、とまあそれをですねあの行うとどんな効果がありましたか。あの手術の後はあの痛み必ず和らいで、うんうん、あの動けるんですけども、はい、そのまた痛みが、うん、もう。 すぐにやってくる、うん。一回良くなってもまたすぐ戻ってきて、はい、また同じことの繰り返しをされてたっていうことです。そ, す、ねはいはい、その時こうかなりなんですか、はい、不安になったりするんですか。ですよね。結局そののために違うところを探していくっていうのをまあ繰り返し点々としていました。はい、<笑>もう み, みんな知ってるでみたいな。<笑><笑><笑>ありがとうございます。 えー、たくさんですね、あの治療院がある中で、なぜつ生体院に、ええー、ご覧されましたか。えー、それこそ、あの足痛い時にね、うん、もうどこも行けないので、あの。うん、アイパッを グ,、うん、をググってみたら、うん、あの最後は、ここ、ここやみたいな文言があったので。最後はここに来て。ほんまにここなんやなって。<笑><笑>ほんまやなって感じで。ああ、なるほどね、なるほどね。じゃあ、ほんまに、もう正直騙されるつもり。で、えー。えーえー 偽りなしあえっと、まあ、辻整体のですね問診カウンセリング治療っていうのはいかがでしたか、はいはいあのー、えー、っとそうですねあのじゅ私の体をねあの、はい、よく分かってもらって、あのー、3年間三、うんえー、年間痛い中で培ったものを、まあ、すぐには取り消せることはできないけども施、うんまあ、術は時間かかるけども必ず。 治しますとはその時に言ってもらいました。うん、はいはいはいはい。それで結果どうでしたか？結果あのパーフェクトに治<笑>ってます。治<笑>ってるはい治ってます。何がどうなど何がどうなったんですか？あ の,、ね、あの車の乗り降りがとにかく楽しくできるのと。うんうん、はいはいはいはい。 まあ階段の階段上り上りが右の足がほとんどあの頼ってなくて、うんうんうん、左で上がってる感じだったんだけども、うんうん、右足もこう タ, タントントントンってああなるほど上がれるように<笑>結構出かけるんが多いんですよ、ね、そうですねあの出かけるというか外の仕事が多いのでまあ段差もあるのでね、うんうんうんうん、もうそれはもうもう正直完璧にこなせますあ、うん、<笑>はいはい良かったですかなり動きは良くなって動けるようなってことですね、はいはいうん、ありがとうございます。 えっと他の施術院治療院はたくさんあると思うんですけども、うん、当院はどこが良かかったですか、まあ、せあの先生本当にあの途中でね今まであの途中でまだちょっと治りが痛みなっていう時に、うん、もうまだ治らんのんちゃうんと思った時に先生は「先生あのまだそんな諦めるのは早いで」って言われたのです、ね、<笑><笑><笑>そうなんやと思いながらはいはいはい、はい、やっぱりあ の, 私個人 の,、ねあのうん ケアの仕方っていうのを個人、うん、個人のあの私のためのケアの仕方っていうのを教えてくれたので、はいはいはい、まあそこらへんがちょっと違うなってあの思いました、ね<笑>。こうするこうしたらいいよって、えー、ここが悪いから、えー、ここをこう、えー、ポイント的に教えてもらったので、あのとてもあの良心的ななと思いました。手厚い待遇があったということですね。ありがとうございます。<笑> オッケーです。えっと、そしたら最後にですね、えっと、同じお悩みを持たれる方にですね、はい、あのメッセージをお願いします。あの、とにかく、あきれめ、諦めなかったら、百パーセント治るっていうのが実感できたので。うんうんうん、あの、ぜひお勧めします。<笑><笑>あなたも来てくださいね<笑>っていうことですね。はい、はい。はい、はい、あなた、お勧めします。<笑><笑>ありがとうございます。お願いします。いますはい。<笑>では、えー、っと、お忙しい中ありがとうございました。はい、いはいすみません。失礼します。